チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。今の僕に足りないのはきっとおばあちゃんが八丁味噌を使って作るあったかい味噌汁僕、冬の思いだってほとんどないんですよ。その理由はずっと寝ていたから。学校から帰ってすぐにこたつで爆睡。夕食で一回起きてお風呂に入ってまた爆睡。動物で言うところの冬眠状態だったので。 何も覚えていないんです、しょうそんなわけで幼少期、冬の大半はこたつの中、実家で飼っていた猫の花ちゃんとねねちゃんと一緒に眠り続けた。その中に入ったら最後、翌朝まで記憶が飛んでしまうから、こたつはある意味とても危険、しょうだからこそ一人暮らしの家には置かないようにしています。その代わり、 寒いのが苦手な僕は羽毛布団をはじめとするあったかぐずを一通り揃えていて、今足りないものと言ったら、おばあちゃんが作ってくれるあったかい味噌汁くらいかな。名古屋の八丁味噌を使っているからなのか、やっぱり他の家庭の味噌汁とは違う気がして、青さがたっぷり入ったおばあちゃんの味噌汁飲みたいな。あ、あと最近はサウナも始めたんですよ。 基本的に超風呂が苦手だからサウナには全く興味がなかったんですけど、やってみたら楽しくて、僕らのサウナ伝道師、岸く君と一緒に通っています。そこでの彼は頼もしく指導してくれるのですが、隣で汗をかいている時はただのおじさん、オーラのかけらもないくらいリラックスしていることを、モア読者の皆さんにはお知らせしておきます。しょう。 周りの人の心を温める優しさってなんだろうそれを考えた時点でなんだかもう違う気がする。頭で考える前に体が動く、それが本当の優しさだと僕は思っていて、応援してくださるファンの皆さんを大切に思っているから、コンサートでも僕はちゃんとみんなに届いているかな、と当たり前のように遠くの席を見上げる。 大事なのは相手を大切に思うこと。そうすることで自然とあったかさが自分の中に生まれるんじゃないかな。取材原文、石井美和、取材協力、上村優子、カエトリエ、古川春香、吉川幸子、小見ジール氏もう2023年2月号を掲載。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。 って